皆様ごきげんよう久めですキャラクターボイスはゆ月ゆかりでお届けしています2022年3月9日最近は週の前半に頑張って集荷を終わらせることができています今週も今やっているピラミッドを残すくらいになりました少し前までは金作としてやっていたピラミッドですが今では完全に破片集めですねリーネさんのレベル上限解放が来た時のためにチマチマと破片を集めてます リーネさんのレベル上げをやろうとしたら、あっという間に破片がなくなりますからね。破片はいくつ割っても足りないです。そんな感じで、今日はあまりネタがありませんが、冒険者の広場にプレイヤーアンケートが来ているので回答しましょう。自由記入欄もありましたので、思いの丈を開発陣にぶつけましょう。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。